UX、乗っていきましょう今時ガソリン 100% なのかよオープニングムービーとサウンドはさすがレクサスですな この新宿サブナードの駐車場、マスの一部が柱なんだよね。それを避けながら出ていく必要があるのですが、コンパクト SUV というだけあって、小回りはかなり効いてくれて、視界もいいです。ただこのステアリングのボタン、ハリアーで見たことあるぞ。そしてこのマップ、クラウンと中身がそっくりですね。そしてこの液晶メーター、解像度がかなり低いです。今調べたら新車価格が、この底辺グレードで400万。 高いのだと500近くなるとか、レクサスの世界観がちゃんとあるんだけど、乗ってみた感じ、これで400万円も取るのかと思ってしまう。レクサスの良さがわかる人は、UX を買うんですかね買うとしてもつまようだろ。車のことはよくわからない。でもレクサスが欲しい。乗りやすい。買いやすいのがいい。そういう人が。 4万円くらいのローンで買ってそうマイバッハの方の S クラスと、ロールスロイスの梅見えだ。奥の方にはムルシエラボと原行型の911がいたし、帰り道側にはフェラーリの SF90 もいたし、東京ってどうなってるんだ。ちなみにオーナーの方は、 車に不満があっても、SNS に書かない方がいいですよ。ニスモノマーチとかノートのアイコンの人から、スポーツカーなんて乗り心地悪くて当たり前だとか、車がかわいそうだとか言う、呼んでる間にカップラーメンをきそうな長文来ますから。イメージを下げるなよな。熱いコンパクトホットハッチが、貧乏人が上位者をひがみながら、妥協して乗る車だと思われちまう。アルトワークス、その点レクサスの UX って、悪いイメージないですよね。 これが RX の方だったら、名古屋の都心部を、ノーウィンカーで、オレンジ線カットしながら、割り込んでくるイメージしかないのに。あとは UX と言ったら、粗品さんが所有してるってイメージだな。何があったし、特に印象がないという点で、この世に存在する車の中でも、トップクラスにオーナーミ度が高いのかもしれん。こういうところも、視認性が素晴らしいですね。前後長も短いので、視点の高さと相まって、 狭いところが本当に楽。あ、これ行けばよかったわ。もう朝の4時なのに、コロナのこの字も見つけられない。東京の街をご覧ください。タッチ式ディスプレイではありませんよ。 LFA 時代から続く独特の操作感が特徴の UI やっと実物を触れます想像はついてたんだけど意味わからないくらい使いづらいスマホみたいにやらせてくれよふむズーム操作は2本指でつまんだり開いたりするのね適当に目的地をセットするんだけどどうすればいいんだこれえ 戻されたんだけど。押し込むと決定なのか、トラックパッド下の決定ボタンなのか。日本の悪いところですよね。多額の無駄な金と時間を投じて、内政にこだわって車輪の再発明をして、結果としてクソ使いづらいゴミができる。新型になって改善されたらしいけど、これ結局さ。 好評だったのまあベンツも BMW も、ここら辺は不親切で使いづらいからな。最速ナビと Google マップに、誰も勝てていないのが現状だろう。ブレーキホールドとアイドリングストップは、最低限ついていますね。LFA の時みたいに、このつまみでモードを切り替えるわけか。右側は電子制御のオフ。スポーティーさがありますね。見た目だけだけど、シャムむい、かぁ。はい、金曜日の深夜、この街の人たちが羽を外してるのか。 はめてるのかはどうででもいいことです今は車の話をしましょうね。コンパクト SUV って、本当に乗りやすくていいですね。SUV なんてどん重ででかくて乗りづらいだけだ。前高を高くしても意味がない。そう思っていたけど、コンパクト車は違う。前後にも左右にも小さいおかげで、相対的に視点が高くなり、車をさらに小さく感じる。あんまり深いことを考えなければ、買える価格帯の中で、レクサスの高級感と、 コンパクト SUV の使い勝手が両立される。これがまた乗りやすくて、ガソリン 100% じゃなければ、市街地での足に最高だなと思いますね。さっきステアリング内のボタンがハリアーと同じだと言いましたが、ハリアーをレクサス化して、コンパクトしたらこうなるのかもね。ハリアーーーををを太ららせてて乗りり心地をより良くしし内装をコスストトカットしたククラウンクロスオーバーになるなるというかここ直進矢印じゃねえか、せっかくのハンドリングテストが、 トヨタのことだから、エンジンもカローラかビッツと共用だろと思ってたら、あからさまにエンジンの回り方が違うんですよね。これは純正指定オイルを化学合成油にしたとか、そんな小手先の話じゃない。荒がないというか、エンジンの製造工程で、より精度よく組み付けられているというか、そういう回り方だ。ヤリスクロスや86にはあった、安い車特有の、バッタンバッタンとした動きはない。レクサスを名乗るために、目には見えないところも、 最低限はやってありそうですね。オートサロンでコロナをもらったのか、編集期間に喉の痛みで丸一日寝込みました。覚えていることで話していくよ。一つはこの、解像度が見るからに荒い、デジタルメーターですね。動画じゃ伝わらないけど、タコメーターの3とか4とか、崩れちゃってる、ベンツの B クラスとか、むちゃくちゃ解像度が高かったのに、ナビ画面のサイズも控えめだし、先進性はちょっと弱いかな。市街地での乗りやすさ、手頃な価格、レクサスの世界。 そういう一台だよな。レクサスディーラーのラウンジの居心地の良さとか、距離感のちょうど良さとか、その手のサービスの良さが、レクサスを所有する大きな喜びの一つらしい。中古ではなく、カーシェアレンタカーでもなく、 ディーラーで新車を買ってこそ、レクサスのカーライフは至高のものとなるらしいね。アイドリングストップからの発進は、どの車種もガタついちゃう。でも、指導時の振動は、比較的抑えられていると感じたよ。叩かれるみたいな衝撃が走る車種もあるからな。言うて新車価格400万円って、レクサスの中じゃサイレンクラスだし、BMW もベンツも、文句あるなら上の買いスタイルだし、400万円もする高級車というより、レクサスのエントリーモデルとしてみましょう。 そういう車種じゃないだろうけど、スポーツモードに入れて、ちょっと踏んでみましょうかね。174PS の2リッター直4、どれくらい伸びるでしょうか。まあこんなもんでしょう。ほんの少しだけ、86に近いような音がしますし、ヘントルに回っていきます。 これっぽっちも早くはないけど、豪遊や白点線追い越しも、これだけあれば十分ですね。そういえば、深夜の東京って、こんなにサクサク運転できるような場所だったっけそんなわけないぞ、道路は狭いし車で窮屈だし。そんな東京の街中を走っていても、一切の不自由を感じないのは素晴らしい。日本の街乗りは、 やっぱコンパクトカー最強よ。メーター内部の機能については、控えめであると言わざるを得ないですね。ナビシステムについては、独特のトラックパッドに慣れが必要で、初見でいきなりレビューなんかできないしな。あのトラックパッド、カーソルを移動するたび、振動が走ってフィードバックが返ってくるんですよね。エアコンが物理ボタンなのも素晴らしいし、こんなに便利な高級車って、他にあるかな。CVT なのも、ギアチェンジで揺さぶられなくていいよな。エンジンは非力にはめくが、 そしてハンドリングです。レクサスについて、スポーティーなイメージがあったのですが、個人的には微妙って感じ。g r 系統の、ダイレクトかつ一体感に溢れるようなフィールではなくて、与えたハンドル回転操作に対して、ワンテンポ遅れてロールし出すような感じ、大型船みたいなもっさりステアリングなんですよね。とは言いつつもこれ、スポーツマシンじゃなくて、実用車だからね。 軽いステアリングは素晴らしいよ。シフトノブを右に倒すと、マニュアルシフトができます。だからって何か楽しいわけではなくて、長い下り坂で、エンジンブレーキに使うようだね。ずっとスポーツモードで走っているが、使ってる感じ、加速のだるさ改善モードだよな。ちょっとだけエコモードで走ってみますが、どうしようもないくらい加速が遅いです。信号待ちしてたら目の前で客を下ろし出して、第二車線の方も客を取り扱い出して、 停車中の車両を左右に迂回するという、深夜の東京特有の出来事の末に、目の前で止まられる。は勘弁してくれよ。そこが地下駐車場の入り口なんだぞ。深夜の東京なんて、走ってる車の9割はタクシーだからな。立体駐車場の、狭くなってるところの段差にも、奥せず入っていけるのは便利ですね。 このまま車庫入れなんだけど、残念なことに、アラウンドビューモニターはありませんでした。バックビューモニターの解像度も高いとは言えず、横長のナビ画面を持て余している。それにしてもすごい数の車たちだな。これ全部スマホで借りられるんだぞ。隣に未来もあったんだけど、面倒くさくなって、このままオートサロン会場に向かってしまいました。絶対コロナうつされたわ、行くんじゃなかった。 気兼ねなく乗れるレクサス、これで400高500万円というのはちょっと高い気がしますが、非常に乗りやすい一台でした。